1年間踊ってきた踊りになりますが世界中でいろんなことが起きているのでその中で私たち踊りを通じていろいろ学ぶことがあるなって思いながらしみじみと踊ってみたいと思います。 フン・ドリーム2020あなたの大切なものは何ですかとこしえに心ひとつそうそうそうそ う, そう って。 車いすと大役所、どうもありがとうございました